井上真央×佐藤健×松山健一、質問合戦で意外な素顔明らかに ?100 万回言えばよかったの魅力も語る。俳優井上真央が主演、佐藤健、松山健一が共演する、t b s 系金曜ドラマ、100万回言えばよかった、毎週金曜、ち10時の生配信番組が13日。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 幼馴染みだったが、大人になってから偶然再会し、改めてお互いを運命の相手だと確信した相場優衣、井上、鳥取の直樹、佐藤。運命のいたずらなのか、優衣にプロポーズしようと心に決めた矢崎、直樹は不可解な事件に巻き込まれ突然優衣の前から姿を消してしまう。悲しみに暮れながらも直樹を懸命に探す優衣だったが、 には、直樹は自分が死んだのかわからないまま魂となって、現世を彷徨い続けていた。自分の声が優位に届かず、何かがおかしいと不安を感じている彼の前に現れたのは、唯一直樹の存在を認識できる刑事の魚住城、松山。直樹は城に、自分の言葉を優位に伝えてほしいと頼むのだが、一番愛している人にきちんと、ありがとう、さようなら、 愛している、お言えないまま別れることになってしまった直樹は、その思い残しを果たすことができるのか。昨年11月に行われたポスタービジュアルの撮影会が20日を合わせとなった3人。同日に各メディアの取材会に応じた際に、松山が、これはまず僕らが、お互いを知るために、取材会やった方がいいよね、お互いにインタビューした方がいいよね、と話していた。 そこで今回は、100万回聞けばよかった、即興取材会、と題して、お題の書かれたカードをババ抜きのように引き合って、質問クロストークし合うコーナーを実施した。2発目から松山は、佐藤の手札から、ジョン・カー、引かれた人がアドリブで何でも質問できる、のカードを引いてしまい、佐藤が、今までやりづらかった共演者は今したかと直球質問で場を盛り上げる。 いきなり言いづらいじゃん。笑いとタジタジとなった松山だが、けんくんかな役柄が人とお化けだからね、と回答し、佐藤との異色な役どころに苦戦したと明かす。あくまでもやりづらかったのは役柄上のことであって、佐藤とはもっといろんなシチュエーションで演技したいなと思いましたよ、と補足すると、佐藤はありがとうございます。ぜひ、と笑顔で答えていた。 今度は佐藤が、実は〇〇マニアのカードを引き、オセロですかね。芸能界では一番強いと思います、と告白。さらに最近では役作りのために、お化け作品マニアになっているといい、井上さんにおすすめされた映画、A ゴーストスタリーアゴーストストーリーも見ましたよ、と明かしてくれた。続いて、自分を動物に例えると、のカードを引いた井上は、最近、 彼氏、佐藤、には鳥に似てる、ねと言われましたと語る。松山も、わかる。フクロウに見える。遠なずくと本人も鳥の動画ばっかり見てるから似てきちゃったのかなうと納得の表情だった。二周目に入ると、松山が、このドラマのここがすごい。お引きこのドラマは普通の三角関係じゃないんですよね。 一人幽霊がいたりとか、見たことのないストーリー展開になってますね。僕はこの二人優衣と直樹がもう二度と会えなくなってしまったところから見ていて、ものすごく悲しいじゃないですか。それでも優衣が前向きに生きていくポジティブさもある。 だから悲しいだけじゃなく、ものすごく温かいものを僕は間近で見させてもらっていて、この二人のために自分が何ができるかを考えさせられています。この二人が周りの人を動かしていくストーリーが好きなんですよね。ぜひ見ていただきたいポイントです。と作品の魅力を熱弁した。その後もテンションを上げる方法。 で、佐藤が謎解き愛を滲ませれば、井上が実は〇〇マニアの質問で歴史愛をたっぷり語ってくれた。約30分の生配信を終え、ラストに3人それぞれが視聴者へメッセージを寄せた。小なり松山健一大なり今回は、この2人のラブストーリーだけでなく、サスペンスの要素だったり、いろんな人が出てきて複雑に絡み合っている部分もあります。 一話も見逃せない設定になっている。全話見ないとわからないので、ぜひ全部見てください。小なり佐藤健大なり僕は幽霊なので優衣にはすごく寂しい思いをさせてしまっている。我々が出会った頃や仲良かった頃の回想が入ってくるんですけど、そこでの優衣の弾ける笑顔が見どころです。素晴らしかったです。この二人、キュートだなと思うからこそ。 現代パートが切なく感じるんです。小なり井上真央大なり一話も見逃せないです。幼馴染みで久々に再会したところからラブストーリーが始まり、でも急にいなくなりミステリーが始まり、幽霊を見える人が現れてファンタジーが始まり、本当にいろんな要素が詰まってます。私自体も先がわからない展開で、台本を見て驚くことも結構あります。